専門用のマイクにて、オーディオに映りますが、例文を説明するときは、画面があるので、ぜひ最後まで見てください。それでは、始めます。Hello everyone! 皆さん、こんにちは。また、ビビの聞き流しを聞いていただいてありがとうございます。皆さんは、11月をどういう風に過ごしていますか結構、 寒くなっているので、こう、やっぱり暖かいドリンクを飲みたくなりますよね。日本はもともとお茶の文化なんですけども、コーヒーを飲んでる人も多くて、初めて日本にいた時はびっくりしました。なので、今、皆さんは一番のチョイスはおそらくコーヒーかお茶になるんですね。コーヒー派かお茶派。あなたはどっちですか私はお茶派なんですけども、 今日はコーヒーの話をします。Erica.Wow, that coffee smells fantastic. すんごく素敵な香り .Vivi.It does.I can't live without coffee.Coffee なしでは生きていけないわ。Erica.What kind of are you drinking? どんなコーヒーを飲んでいるの ?Vivi.This is a single shot espresso. シングルショットエスプレッソだよ。エリカ good to the last o うん、本当にいいものだ。最後の一滴までいいものです。前回は高級なイメージのワインをご紹介しました。今回はリラックスした雰囲気を持つ北アメリカの国民 的,、ま、国民的な飲み物、コーヒー。 です前回はゆっくりとしたジャズミュージックだったが今回は早いジャズミュージックですねそんな違いです私はお茶をよく飲みますでなのでコーヒー好きな皆さんに知識的に多分負けると思いますが英語をきちんとお伝えしましょうこの例文のポイントは 1That coffee smells fantastic すごく素敵な香り。素敵な香り、いい香り、いい匂いなどは簡単に形容詞を書いて使いますよ。例えば、fantastic という単語を wonderful に書いてみましょう。That coffee smells wonderful この形容詞の違いは実はコーヒーの匂いを表現する人の感情次第ですね。ちなみに、 四角の言い回しも同じです。It looks fantastic などとか、動詞の部分を変えればいいのです。No.2 I cannot live without coffee コーヒーなしでは生きていけないというちょっと大げさな表現。でも、すごく役立ちます。I cannot live without him. これはよくドラマに出てくる女性主人公のフレーズですね。I cannot live without rice はアジア系の人がよく口にするフレーズです。もうこれがないとダメだというニューアンスを表しています。No.3 g o o to the last drop 本当にいいものだ。 これを直訳すると最後の一滴までいいものだという意味なんですがここで表しているのはいかにこのシングルショットエプスプレッソが美味しいかということもちろんワインとかお酒とかにも使いますよ good to the last drop コーヒーを楽しむカフェは日本にもたくさんあると思いますが やはり一番代表的なのはスタバなんですね。絵画のスタバにいたらどうやって注文しようと考えているあなたへ、今日は特別にその発音を教えます。これからは日本でのビバレッジメニュー、まあ一部なんですけれども、を少しずつ紹介していきます。まず、今回は季節のおすすめから行きましょう。 Halloween Mystery Frappuccino. Almond Milk and Granola Frappuccino. n u t t y Almond Milk Latte. Homemade v a l l i n a Latte. Starbucks Nitro Cold Brew Coffee. Drip Coffee. Coffee Press. Café Misto. スターバックス・リザーブ・クローバー。スターバックス・リザーブ・コーヒー・プレス。エスプレッソ・トーネック。アイス・フォン・マキアット。コーヒー・スティープ・ビールスターバックス・ラテ。ソイ・ラテ。カプチーノ。まあ、ちょっと微妙な違いがありますが、ほぼ一緒なんですね。カタカナで。 万能でですいかかがでしたかちょっと単語が多いかもしれませんが繰り返しその発音を確認してください実際に海外へ行く時はメニューの英語を確認して発音すればいいだけですコップのサイズショート、トールグランデ、アン n d e and VentiShort, t o ン e r を選ぶことと Do you want to have some cream? とかそういう追加の材料を聞かれる日が日本のオーダーとはあまり変わりませんねなので海外の注文はご安心くださいねそれでは Vivi のアナウンサーごっこはこれにて一旦終わらせていただきます聞き流しシリーズは皆さんのイマジネーションを大切にしているので目を閉じれば声と音楽を通して映像が思い浮かぶように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 Thank you for listening to today's episode. I'll see you next time. Ciao!